シェルター、うっつきました。俺がお伏せだな。宝箱が目の前にあるじゃねえか。黄色ライトは置いていこう。うーん、やけに静かだな。破滅確認。シェルーズだし、探せばすぐ見つかりそうか少し探したけど誰とも会わないな。は仲間の家に落雷が。 キラーと仲間は一体どこにいるんだお、やっと仲間と出会った。ジェイク一緒に回そうぜ。まず一台だ。心音が全く聞こえねえな。あ、やられた。一応キラーいるんだな。キラーは誰だ あーゴーストフェイスか心音がないと怖いな念入りに探してるまずいバレた仲間が半分過ぎちゃう前に助けるべきか 5年半分すぎる前に助ける。はジェイクなぜ捕まったんだ一人すでにいない状態で、キャンプは厳しいな。仲間が助けてくれたな。ダメだ。キャンプがガチすぎる。ジェイクすまない。 お破滅見つけてくれたのかあと3台厳しいな心音が近いそっちから全然気がつかなかった追ってこないなもしかして発電機近い場所にあるのか これは担ぎ上げる板のところ通ってくれやなー。キャンプだから、猶予はいるうちに助けるぞ。<笑>まず俺が一発。ネアを追いかけに行ったな。 ギリギリ言うよ、入ったみたいだ。とにかく急いで回さなきゃ。三台はさすがに無理か。助けに行くから待ってろ。おおあのジェイク鍵持ってたのか。鍵であの子と脱出しよう。やってー。 やっちまったーちょお前殴りすぎだぞすぐ開放で逃げるぞあの子までは間に合わねえ やられたーなんだよ何してんだよ釣らないのかもしかしてハッチ探しに行ったのか俺もハッチを探そうん音がする あったー締めて煽りタイムかだが俺はよみがえるじゃん